こんにちは。は今日は久々に動画を撮ってます。先日年内の仕事を終えて仕事の最終日にコロナのブースターワクチンを受けてきました以前の動画でチケットピアのようなシステムでコロナのワクチンを予約したっていうふうにお伝えしたと思うんですがその チケットピュアのようなシステムの名前っていうのが、えー、イベントブライトというサイトでそこから予約をしてワクチンを受けてきましたイベントブライトっていうサイトをどうやって知ったかっていうとかかりつけ医に登録しているんですがそのかかりつけ医から SMS でメッセージが届きましてコロナのブースターワクチンを受けてくださいっていうふうに案内が来ましてでその SMS に URL が載っていてそれを見てブースターワクチンに申し込んだという形ですブースターワクチンの日程なんですけど フレキシブルな日程が設定されていて平日は朝から夜の8時ぐらいまで営業してますし結構祝日でも営業がされていましたで私は仕事終わりに電車とバスで会場に向かいましてワクチンを受ける人専用の列があったのでそこに並んでメールに 予約の確認票が届いているのでそれを受付に出してその後に自分の名前住所誕生日あと NHS の番号国民一人一人が持ってる NHS の保険の番号があるんですけどそれを記入してでそれを紙に書き終わった人からワクチンを受けるっていう形でした。 あんまり待ち時間もそうですね。列に並んだのが10分ぐらいと、注射を打つのに15分ぐらい待ったぐらいで、全部で30分ぐらいで終わりました。で、家に帰ってきて、夜ご飯を食べて、まあ、だんだん夜になるにつれて、 具合が悪くなってきて次の日は結構高熱で家でずっと寝込んでいましたとにかく水と食べ物だけは食べておこうと思って注意して過ごしていたんですけども熱が出ていたのがつらかったです、まあ、熱出てるって言っても家に体温計がないので 何度出てたかっていうのはわかんないんですけど2日目の昼から夜にかけてが結構一番辛くて2時間おきにベッドから起きようかなって思うんですけど動けないもう少し寝てから動こうって思って6時間ぐらい。 ししまいまいたねなので本当に仕事がない日で良かったですこれで次の日仕事だったら本当に辛かったなと思いますね。以前2回目のワクチンを日本で受けた時は次の日が仕事ですごくつらかったんですけど。 仕事を総体っていうのをしたくなかったのでそのまま働いて帰ってきたんですがすごい関節の節々が痛くて辛かったの覚えてますね今回は前高熱が出て関節の節々が痛くなったのが分かってたので次の日仕事がない日がいいなって思ってたので 今回はその分家に一日中入れたのでまあ前回よりかは良かったです。とでもあのー、クリスマスの様子をこう街に出てスマホのカメラで写真撮りに行ったりしたかったんですけどもう体がだるくて動けなかったので今年のクリスマスは。 クリスマスらしいものを楽しめずに終わりました。まあ、クリスマスを楽しみにイギリスに来たわけじゃないんで別にいいんですけどそれよりもコロナのブースターワクチンを年明けまで待つのが嫌だったのでまあ年内に受けられてよかったです。今後やりたいことが、 コロナのワクチンパスを持ちたいなと思ってまして日本のワクチンの証明書を NHS に登録するとコロナのワクチンパスポートがイギリス人と同じように持つことができるんですねただそのワクチンパスポートを作るために登録する会場っていうのがあるんですけど それがロンドンの郊外にありまして家から2時間か2時間半ぐらいかかるんですよねでしかも平日しか寄ってないのでまあ来月行けたらいいなっていうふうには思ってますもしロンドンに観光に来るとしたら 12月24日と12月25日っていうのは電車とバスの本数っていうのがすごく限られてしまうのでもしクリスマスのオンタイムにロンドンに行きたいっていう方であれば結構時刻表に注意していらした方が良いかと思います。それかロンドンドの クリスマスの雰囲気を味わいたいっていう方であればもうゾーン1の本当にウェストミンスターあたりのホテルを予約すれば電車とバスを使うことなくホテルに帰れると思うのでゾーン1のあたりのホテルに宿泊すればいいんじゃないかと思います。 それでは今日はここら辺で終了します。